きょう<笑>、はい、はですね、こちら、第8回在日ネパール人留学生による日本語スピーチコンテスト、こちらを皆さんにお見せしたいと思います。<タッ> あの頃、私ははっきりと覚えています。毎年ダサイを心待ちにしていたあの頃。をダサイは秋に行われるネパールの一番大きなお祭りですお祭りの10日間はお肉も。 だだけ大切ななももののったのかか皆さんんには想像できいしれません私は新しい服を着られることがうれしくてうれしくて服をもらうとすぐに着てみてみんなに見せに行ったものでしたあの時の気持ちが時々ワクワクドキューと昨日のような気持ちが重なりあり本当に幸せな気持ちでしたネパールで9月5日は先生の日です。その日は 生徒の中から2人か3人が先生になって先生の代わりに授業をします先生は一日何もしません私も一回先生になって教えたことがありますみんなに分からないと言われた時みんながうるさい時とても大変でした私は一日だけでしたが先生は毎日大変な仕事をしていると分かりました誰でもできる仕事ではないと思いました ネパールのヒンズー文化では、子供たちは毎朝、お父さんとお母さんの足に触ります。それから、お父さんとお母さんは子供たちの頭に手を置き、今日一日勉強を頑張るように神様にお祈りします。先生も2番目の両親ですから、これと同じです。生徒は毎朝先生の足にも触ります。あります。例えば何よりも見 せ, せと見せたき、まずは謝ること。 そして何に対しても目標を持って頑張ることなどです私は毎日一つでもいいことをするように心がけています朝の混雑電車で優先席ではなくてもお年寄りに座っていただけるようにしていますすると相手も喜び私はありがとうと言ってもらいその日とても幸せになりますこのような小さいなことでも誰かをハッピーにすることができるようになってできましたつまりホスピタリィマインドが高めることができました 私は将来この経験を生かす母国ネパールでホテルマネージャーとして世界中のお客様を出迎えしたいです一人でも多くの人にネパールを知ってもらいたい一人でも多くの人にネパールを好きになってもらいたいです皆さんも出会えた一人一人を大切にしさまざまな経験をしながら毎日頑張っていると思います接客ですので接客ですので日本人に ネパール人のいいところまたネパールのあネパール人の新しいである優しい心の吸ってもらう機会は今しかありません例えばネパールで一つ建物を完全に建てるために大体2年ぐらいかかりますが日本だと数ヶ月終わります毎日通っている道が壊れた場合直すのにネパールでは1週間から2週間ぐらいかかりますが日本だと 朝学校に行き翌朝学校に行く時もう元通りになっていますそれを見て本当に驚きました新しい家に住む人のために道を歩く人が怪我をしないように誰かのために国が動き国民が動くそしてそこも規則があるのです多分日本の政治家たちが国民の 将来について責任を持ってその上日本の国民たちも自分の責任を一人一人で考えて国のルールや規則真面目に守るからこそ技術と結びつくことができて住みや資産につながるのだと思いますある日学校へ行くと言って家を出た私は読者たちに誘われ同時に。<笑> 当然、子供に人気だった俳優の映画を見に映画館に行くことにしました。実際に映画のティケットを買うお金がないのですが、親からお祝いとしてもらったお金で、初めて映画館に入りましたが、映画の時間帯が分からなかった私たちは、前半が終わったとたん、映画は終わったのだと思って帰ってしまいました。お腹をて、家に 帰ると学園行かず遊んでいたことが両親に知られてしまっていて父にはガミガミと知られましたが母は優しいので慰めてくれました私は日本に来たばっかりの頃日本語の学校の先生と一緒に食事に行きましたお店に入ったらお店から「いらっしゃいませー!<笑>」と元気な声前から私を 知っているかのようにこのお店の人は私を笑顔で迎えてくれたのです。本当にびっくりしました。彼女は日本人でした。そして私たちの話をよく聞いて何度もうなずきながら返事をしてくれたのです。とても素晴らしいし。 嬉ししいいと思いましたどうして嬉しいかと思ったのでしょうかそれは私たちの話をよく聞いてもらえている感じがしたからですこのおなつぎと挨拶をするときに頭を下げる行動には大切な意味があることも知りました ちょっとした過ぎさなのに、相手に安心を与える、本当に素晴らしいことです。<音楽><音楽> 4月に私の田舎ネパールで 7.8 マグニチュードの大きい地震が起こりました。地震が起こったとき私は学校にいました。命が危ないと思って急いで外に出ました。地震の情報を1時間後に隣の人から教えてもらいました。しかし停電し携帯電話の回線が切れたので 両親と連絡することができませんでした父と母どうなったのかわからなくて心配で気が狂うような気持ちになって泣き出ししてしまいました私は一日あと家に帰り両親と会うことができました両親は私に毎日全人間は死ぬものですよ なぜ役に立たないものに時間を無駄にしているの生きている間にいいことをすればいいのにねと言いました。両親も怖かったはずです。でもそれを私には言わず私を励ましてくれました。昔、ネパールの私たちの学校には机も椅子もありませんでした。ぐんずりという畳のようなものを敷いてその上で勉強していました。 太陽が出て乾燥した日には土ぼこりが舞い上がってしまって教室も私たちの体も土まみれです雨が降ったら屋根から水が落ちてきて教科書とノートを濡らしたこともありますそんなある日奇跡が起こりましたラブグリーンネパールという非営利団体が学校を建て替えてくれることになり私たちはワクワクしながら完成を待ちました そして1年後ようやく完成した学校は床はコンクリートで机も椅子も新しくなくて周りにはたくさん木も植えられました新しくなった校舎はとても強くて2015年の大地震でも屋根の瓦一つ落ちることがありませんでした想像もしていなかった学校に入ることができて私たちはとっても喜びました 完成した日に学校を作ってくれた日本の方の一人がこうおっしゃいました。私にとって幸せとは皆さんを助けることです。そしてこの笑顔に会えることです。とそれを聞いて、へえ、こういう時に幸せを感じるんだ。こういう幸せもあるんだ。と思いました。そして誰かを助けてあげよう。きっと。 私も幸せを感じられるそんな気持ちになりましたもちろん失敗することは人間にもありますが機械やロボットの失敗は致命的です今自分の知っていることに気づいているかいないかが人間と AI の大きな違いではないでしょうかさて未来はもう道のものではなくなる実はあるということを皆さんはどう思いますか 人工知能は人間がコントロールできなかった自然界を掌握しつつありますその最大のものが天気予報です AI のおかげで今や1時間1日1か月後の天気が分かるようになりました大雨や台風豪雪などの自然災害を事前に予測できれば被害を最終限に抑えることができると思いますしかし 日本で導入されている緊急地震速報 J アラートが誤作動することもあります特にみんなの携帯が一斉になってびっくりさせられたのに大きい地震が来なかったということもありますもちろん来ないことに越したことはないのですがこれから開発の余地がありそうですたくさんのネパール人は毎年外国に留学しいろいろ知識や 技術を学んでいます日本にもたくさんのネパール人が留学しまた働いています。中国の言葉座には人に魚をあげれば一日食べていけるのか魚の釣り方を教えれば一生食べていけるという言葉があります。私たちネパールの若者その次の段階を考えていくべきだと思います。それは釣っていくだけではなく たくさんの種類の魚をネパールに育て料理にしてダン積みにして世界に売っていくことです新しいビジネスモードルを考えるためにみんなで真剣に話し合う時期に来ていたと思います未来は永遠です自信を持って努力していけばできないことはないと思います 2014年の10月にやっとこんな素晴らしい国に来られました当時10月旅館の日羽田高校に到着した途端たまらないほ嬉しくて本当にワクワクした気持ちでしたなぜそんな感じだったかというと私みたいな小さい国の小さい町に生まれた人にとっては日本のような 先, 先進国に足を運べることだけでかなりの夢を叶えたと同じものだったからですところがどう当時私が来日したきっかけはすでに日本にいた友達に日本でいっぱい稼 ぐ, 稼ぐから来いと誘われたからでした 私もその通りに日本に行っていっぱい稼いで素敵な人生を過 ご, う過ごそうと思っていました正直に言うと全然大した目標じゃありませんでしたでも人生というのはいつどこで何が起こるのかわからないものですねまず来日して1週間後から、えー、と日本語学校とバイトの新たな生活を始めました私と3人の同級生はネパールから新聞制学院制度で日本に行きましたのですぐバイトを始めましたその時えっ、ー、と いながら学校を変えていて、勉強する時間はだいぶあったのに、全然勉強しませんでした。いつも稼ぐことばっかり考えて、時間を無 駄, 無駄にしてきました。そんなことを今思い出すと、もっと勉強した方が良かったかなと思います。今までの日本の発展は、日本人の同僚の結果です。日本の総人口は1億2600万人です。日本人について話すると、日本人は礼儀正しく働き者です。日本人というと、親切というイメージがあります。 日本人は、子のもの頃からレらシングや学校で、整理整頓や掃除することが、教えられていて、清潔感が高いです。去年のオーカボでも日本人のゴミを拾いしュたことがセカのニュースになりました。日本人とゴミ言うと例えばがあります。例えば。3人、日本人ベトナム人とネパジンは、レゴに行きますその時、電車のにゴミを見つけます。ネパジンは、ゴミそれでもないと言いますベトナム人は、ゴミ コンコンタンと言いますしかし日本人はそのゴミ取ってカバンに入れて後でゴミ箱に捨してます。皆さん日本人ゴミだけではなくまた犬さんとに行った時飼い主が犬の糞糞も持ち帰ります。私たちもこの行動を見習ってやると一度中京は本当にきれいになります。考えましょう自分がどんなことで他の人よりもよくできるのかどの点が強いのかが自分の著書です。 人々は私はお金持ちになりたい、成功したい、有名な人になりたい、大きな会社を作りたいなど夢があります。夢を見るのはもちろん大切です。しかし、その夢を実現するためには自分の強みは何か、自分がどこまで頑張れるのか、それを知らないといけないです。 例えば、有名なサッカー選手であるロナウド選手のことを考えてみましょう。みんながサッカーが好きだと思います。例えば、ロナウド選手は私がサッカーがするのが得意ですとある少々を見つけないで、私は走るのは速いですだけを考えたなら、絶対に今のような一番成功したサッカー選手にはなっていないはずです。 子供の時に家族の家族と離れたことで私は家族の大切さははっきり分かりました日本にいる母から電話をかかっ た, 来た時はとても嬉しかったのですが心の中には寂しい思いがありましたしかし電話では私は元気よ兄弟も元気楽しいよと言っていましたが妹に電話を変わったらお母さん いつネパールに戻ってくるのそんな妹の声を聞いた私はすごく悲しい気持ちになりました母は弟が心配で日本でいろいろな人や市役所の方々に相談し弟も日本に呼び寄せましたそして妹と私は学校の寮から離れておばあさんと一緒に生活していました でもやっぱり自分の家族と一緒に暮らしたいという気持ちには変わりがありませんでしたいつでも自分よりも家族の方が大事だという考え方を持っている母は自分はどんな辛らばてもいいけれどもう家族とバラバラの生活することはダメだと思い妹と私も日本に呼び寄せました新しい世界違う文化 わからない言葉の国日本へ私は今から5年前に来日しました家族や親戚と会えてとても嬉しかったです日本に住むことを決めて学校に通い始めると二度生まれた感じがしました日本語が分からなくたくさん苦労した中で嫌になったことやネパールに帰りたいという気持ちもありましたがやっぱり自分の家族と一緒に暮らしたいという気持ちが多く 本気で日本語の勉強をし始めました。はい これか。 おめでとうございます。ありがとうございました、ね。私は2週間ぐらい し, いしました。す本当はスピーするのが苦手なんですけど、<笑>ちょっと一回チャレンジしてみようかと思ってしましたけど、<笑>やった。今空に飛びたいです。どのくらい嬉しいですはい、どうに嬉しいです。ありがとう。 今日はおめでとうございます。ありがとうございます。 そうですね。なかなか言語を書くのがちょっと難しくて、やってよう週間前ほどにあのここで言えるような言葉を出来上がって、それからはまあ毎日まあ五分から十分で毎日練習しています。今の気持ちは大阪から東京まで来てて、ソウトルからできて、まあ、皆さんに会えてとても嬉しいです。<笑>はい、私も会えて嬉しいです。<笑>でも素敵なスピーチありがとうございました。<笑><笑> やっぱりらる で, ててできなるんかそんなに練習もしてなかったんですけれどもただ自分が思ったことを一緒にすかの前からちょっと自分で書いて。 じゃあ一応自分の言いたいことだけ言う人とかともかくじゃあ言いたいことをみんなの。 言おうということでそんなに練習しなかったんで、ちょっと時間的にはちょっと合わなかったと気がしてたんですけど、一応大丈夫でした。優勝できるかどうか、それは別に置いておいて、自分が言いたいこと、お兄の私の思いをみんなのために伝えたのは一番幸せと喜んでいます。なぜか言うと、たくさんの数字で言うと、8万6千くらいのネパール人が現在、日本にいます。そのうち みんなで言うらいんな学言う、えー、と、みんなで言うと、みんでと、みんなで学と、みんなことを、をんなこ言うののと、みんなで言うと、みんなで言うと、みうと、いうやみんなみんなに持うてるかどうと、ちょっと、確認したい自分のんみ 日本になんかこんな立派な国で、あの自分なんか。忘れてないのかなということをちょっと思い出して。頑張っていこうということをちょっと伝えたいんですたので、一応あの嬉しいです。よかったです。今日はありがとうございました。はい、今日は優勝して、本当によかったです。あの。二か月前から。 毎日書いたり練習したりして私一番になるという自分の夢を今日は実現したと思います会場の皆さんもみんな私にボーティングをしてオーディエンス賞ももらいましたみんなにありがとうございます